5日、陸上、別府大分毎日マラソン、大分市高崎山海卵、JD スタジアムの4295キロ、青学大の横田俊吾、22、が日本人に全体4位、の2時間7分47秒でゴールし、20年ぶりに日本学生記録を塗り替えた。その裏には同級生たちの存在があった。 今回のレースは、すべての給水ボトルの持ち手にチームの4年生たちが手書きしたメッセージカードが貼り付けられていた。無心で、走れここからが、勝負。頑張れ、あと36キロ。横田はその仲間の言葉に背中を押されたという、41キロの給水でもいいことが書いてあって。 その言葉は忘れたんですが、それが読めるということは、まだ余裕があると思い、ラストで二人を抜きました、と感謝を込める。4年目にして初めて箱根駅伝を走った苦労人。同期の近藤幸太郎、岸本大輝は駅伝を中心に輝いたが、自身は自分の輝ける場所はマラソン、と考えて、この学生最後のレースにかけてきた。 新春の箱根の舞台が終わると、他の4年生は寮を出て行ったが、横田は一人で練習を続けてきた。この、一ヶ月一人で練習してみんなが遊んだりお酒を飲みに行くのが辛かった。お前らが休んでいる間に強くなって活躍するぞという目標でこの日を迎えたと振り返る。入学から4年間、一も人やめることなく、切磋琢磨。 切磋琢磨してきた同期たち。その存在が快挙を後押しした。中日スポーツ。